日本遺産霊気万山高尾山 人々の祈りが紡ぐ相当物語ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。東京都で唯一日本遺産に認定された霊気満山高尾さんです。はい、今回は清滝駅をまっすぐ行って で、えー、舗装路からね、えー、土の道に入るところがあって、そこから、えー、6号路の琵琶滝コースを歩いていきます。で、えー、6号路は基本的に、あの、沢があるところを、えー、一緒にね、ずっと登っていきます。で、途中はね、えー、飛び石っていうところがあって、そこもね、えー、まあ、沢の中に入ってもいいし、えー、石の上を歩いてもいいとなってます。で、帰りは、えー、やっぱり1号路をずっと、 え降りていって薬王院の中を通り抜けてでえ今回はね、えーまあ、疲れてなかったんで1号路をそのまま降りていきますで途中1号路の途中には展望台があるんで展望台を見てそれからね下っていきたいと思ってますはいじゃあ早速見ていきましょうはい高尾山を降りると、えー、599ミュージアムっていうのがあるんでその中をね通ってそれから高尾山口駅に向かいたいと思います はい、ということでね、これで見ていきましょうはい、ここはね、京王線の北野駅というところです。で、北野駅からね、えー、京王高尾線というところに入っていって、京王の、えー、高尾山口駅に向かうことになります。 てるライナーなんですけど今回は急行でね無料で乗れる電車で来ましたねこれに乗って高尾山口に行きたいと思いますはいこのね5000系っていうんですけど、えー、ピンク色がね鮮やかですごいシルバーとピンクがね結構いい色ですよねで青ラインもねかなりかっこいいですね色合いがすごいかっこいいですねこれに乗って、えー、高尾山に行きたいと思います無料の時はねシートが横になってるんですねはい ということで、えー、高尾山口駅に到着しました、はい、じゃあね、えー、これで、えー、改札の方に向かっていきたいと思いますはい今日はね、えー、9月の19日の土曜日ですね曇りです結構ね涼しくなってきたんで、えー、山登りもねちょうどいい季節になってきましたね はい、今日はね、えー、職場の人と、えー、登山することになってるんで、待ち合わせてるんですね。で、えー、ちょうど、あ、えー、駅前でね、ちょうど出会いました。で、高尾山口駅がこんな感じです、はい。YouTube でね、えー、動画と撮るからねって言ってあるんでね、あの<笑>職場の人はあんまり映り込んでないんですけど、はいこんな感じで撮ってます、もみじ屋ですね。で、えー、これが清滝駅の前の広場みたいなところですね、はい、ここのね。 えー、清滝駅の左側のところをまっすぐ、えー、6号路として登っていきますこっちのね、はい、あの赤い郵便局の車のある方に歩いていきますこれが6号路の方です、はい、ちょうどね6号路の方に向かおうとしてますが、えー、そろそろ、えー、ケーブルカーがね降りてくるみたいですね ケーブルカーをね、ちょっと見てから行きたいと思います。このケーブルカーは日本一のね急勾配を登るケーブルカーになってます。登る、下るかな、はいまあえー。最後ね、結構駅に停まるときにボヨン、ボヨンってなるんですね。ボヨン、ボヨンってなってますね。<笑>ということでね、ケーブルカーが見れたんで、そのままね、6号路をまっすぐ歩いていきたいと思います。 はい、少しね、行くと、えー、左側に川が見えますね。で、これがね、高尾山の上の方の沢から流れてきた、えー、水がね、こうやって集められて、これだけね、水が流れてるんですね。なんかマイナスイオンがありそう。あこれでね、6号路の入り口がここですね。はい。結構ね、間違えてまっすぐ行っちゃうと、違うとこ行っちゃうんで、はい。ここのね、6号路の、えー、この未放送路のところをね、 はい、歩いていきまーす、はい、早速ね、あの下の方にね、沢が見えますね。沢っていうのかなちょっと川かなこんなね、あのコンクリートと、あと、まあ、石というか、岩というか、あと土。 ですね、まあこんなところをねずっと登っていくんですね結構ねあの緩やかな勾配をずっと登っていって最後に階段ドーンっていうような道ですねで結構ね登りやすい感じですねで、まあ、前日にちょっと雨が降ったんで結構ぐっちょぐちょですねあとねところどころにねあの水が湧いてるところがあるみたいでそこの水をね逃がすための、えー、なんか通路みたいなやつも設置されてますね はい、これはね岩屋大使で弘法、えー、大使様が、えー、開けた、えー、穴と言われてるところで、えー、ここでね、えー、母子を、えー、助けたと言われてる、えー、伝説の場所ですねはび、い、わ滝の、えー、看板がありますねここでちょうど、えー、二手に分かれます右側のね道を行くとびわ滝で、えー、左側のね上に向かってる道が6号路になってますで右側にね えー、沢が見えますね。で、奥の方にビワタキのお堂が見えます。お堂のね、奥の方にビワタキがあ見えてきましたね。はい。ちっちゃいから見えるかなあれがね、ビワタキなんですね。なんか、修行体験もできるみたいですね。まあ、前日までに予約するのかなどうなんでしょうね。やったことないからね、わかんないですけど。はい。あ、左側ね。お堂の奥に、 はい、びわ滝あこれがびわ滝ですねここで修行ができるみたいですねはい、びわ滝を見たので、えー、元のねあのー、6号路との分岐のところまで戻りますで6号路の方を歩いていきます はい、6号路を歩いてます右側がねびわたきがあったところではい、あの目隠しをねするようになってるんですね修行の邪魔にならないようにということですねはい、6号路を歩いていきますはい、歩いてると休憩できるね椅子が出てきましたで立派な木がはい、生えてますね 今日はね、あのー、トレッキングシューズをね、買ったんですけど、忘れちゃったんですよね。だから、普通のね、えー、靴で歩いてます。はい普通のね、靴でも問題なく歩けます。で右側がね、あのー、紫陽花がちょうどね、咲き終わった頃ですね。で、えー、緑がね、うっそうと茂ってる季節なんですね。で、まあじさいの季節に歩いたら、すごい綺麗かもしれないですね。 はい、これがねアジサイなんですねはいアジサイうん結構ね緑がねあのー、色がいいですよね目に優しそうな、えー、色をしてますね結構マイナスイオンを浴びて歩いてる感じがします 6号路は、えー、森と水のコースっていうねテーマになってるみたいで、まあ、多分後付けっぽいですけどね、まあ、森の中をねこんな感じで歩いてで右側には沢が流れてて水が流れてるっていう感じの、えー、コースになってますねこれはねかなり、えー、稲荷山コースよりも、まあ、水が結構多いですねあちょうどね、えー、山肌からね水が すごい出てるところがあって、はいえー、道が結構びちょびちょになってますで、まあ、またね休憩所に、えー、着きましたね、まあ、こうやってね沢の方に降りる道もあってこれで子供なんかがね沢の水をね触ったりして遊べますねはいメンバンンっていうねポイントに来ました 硯にしたりあとなんか囲碁の石に使ったりする岩みたいですねこれが年番岩なのかな硯ロックって書いてありますねはい硯に使ってるんでしょうねということはこういう岩肌も硯っていうか年番岩なのかなはい結構ねあの前日雨が降ったんではい 足元がね、結構、ちょっと濡れてますね。でも、登山してる雰囲気が出てていいですね。はい、大山橋に到着しました大。大山橋です。これがね、大山橋のポイントです。こんなね、ところになってて、みんな休憩してますね。はい大山橋のところで、えー、6号路のね、だいたい3分の2に、えー、来たところですね。 はいここから、えー、次のね飛び石のポイントまでね結構近かったんでここで結構休んでおいた方が今後のためにいいと思いますま あ, あの飛び石を越えるとね階段がすごいんですよねなんでここで休んでおくことをお勧めします はい待ってました、これですよね、この、えー、道、ここをね、えー、歩いていくんですね、6号路はやっぱりこの道ですね、この沢のすぐそばを通る道をね歩くのが6号路の醍醐味です、やっぱりね、あの大山橋を過ぎるとこんな感じの道になってくるんですね、だからね、あのー、こういう道を歩きたい方は、6号路をぜひ歩いてみてください。 ちょうど木が倒れてるところがありましたこれはなんだろうたまに倒れちゃうのかな、まあ、気をつけてね、えー、進まないといけないですねたまにねあの6号路は結構過去にもあの通行止めになったりするような、ねえー、崩れ方をしたりする、まあ、部分もあるんで気をつけてね行きたいですねあと結構狭いんでね沢の方に落ちないようにあの歩かないとですね滑らないように行かないといけないですね こう、あの登山っていう感じの道ですね。木の根っこなんかがいいですね。 なんか緑のコケがすごいこの辺はなんかもののけ姫みたいなねそんな感じの場所ですねいいですね はい、ちょうど橋を渡ってます。橋を渡ってね、えー、ヘアピンカーブみたいにぐるっと曲がるんですね。で、登っていきます。これ私です。橋を渡ったらね、な, なんだかあの、急な勾配になりましたね。勾配が少しきつめになってます。なんで、後ろにいる、えー、職場の方が、ゼーハー言っております。<笑> 山道がですね、えー、結構道側の岩が多くなってきましたねこれはさっきの年番岩っていう硯を作ったりするのに使う岩が結構多くあの露出してる感じなのかなはいまた橋が見えてきましたねこの橋をね渡ってまたヘアピンカーブのように えー、山道を登っていきまーす。 道じゃない道この道がなくなってるような岩を登るところですねこれをなんか山登りしてるっていう感じがする道ですねこれはねなんか楽しいですねはいそろそろね飛び石のところですねはい iPhone であの撮影しながら行ってる時に喋ってる声が聞こえますけど、まあ、あのー、飛び石のところですで沢の中に入って、まあ、進んでもいいし、まあ、飛び石の石の上にね乗って水の中に入らないように行くのでもいいですと6号路はこっちと、まあ、確かにねこれ案内板がなかったらね えここ行くのと<笑>思っちゃいますすよねねここここでが、ね、ここ飛び石と言われているところであの石の、ね、この大きい石の上を、ねえー、足を乗せて、えー、進んでいきます、まあ、普通の靴で行っちゃったんでねちょっと濡れちゃいましたねトレッキングシューズで来れば少しは大丈夫だったんですけどね、はい、あ、これこれこれが、ね、飛び石っていうやつですね この石の上を歩いていきます。でも、ここから先はまあ確実に濡れますね、はい。濡れちゃいました。<笑>まあ濡れたって言っても、ちょっと足の先っちょがちょっと濡れたぐらいですね、はい。結構楽しいですよね。これ6号路といえば、えー、こ, ういうこういうね、沢のところを、えー、登山できるっていうのがね、いいところですね。これ、飛び石の上に乗ってますね。 飛びしが終わるところですねで地図で見るとねあのくねって曲がったところですねでここを、はい、矢印がちょうどね進んでるみたいにこうやってくねって曲がるとはい、えー、飛びし終わって山道になります地図でねさっき見た通り、えー、そろそろ、えー、高尾山の山頂に えー、近づいてますねで、えー、ここのね山道を少し行くとやっぱり階段があるんですね、はい、で階段のね手前でちょっと休憩をしてから行くといいかもしれないですね結構ね階段の段数がえ稲荷山コースよりも多いような気がします、はい、山道がねいい感じですね やっぱり階段ですよ。階段。すごい長い階段があります。これをね、登ったら山頂ですよ。何段あるんでしょうね。で、途中、やっぱり少しね、平らな道があって、また奥の方に階段が見えますね。やっぱりあの階段を登んないと山頂には行けないっぽい。 階段の手前に木がありますね。木のトンネルみたいになってますね。頭をよけてぶつけないようにしてくぐったら階段です。階段がすごい長い。この階段を登ったら多分痩せるでしょう。まあ、やっぱりね、今在宅勤務なんでね、えー、ちょっと太ってきちゃったんで、まあ、いい運動になりますね。この階段、ね、登ったら絶対痩せますね。 木の根っ こ, がいいです、ね、これ踏みながら歩いたら青竹踏みの代わりになるんですかねここを歩いたらねあの健康になりそうな気がします年輪を見ると 方角が本当にかかるんですかね。これどっちがどうなってるんだろうはい6号炉がねそろそろ終わりますねちょうどここまでが6号炉で、えー、看板を見ると どうやら5号路っていう風に書いてありますね。5号路高尾山頂方面って書いてあるんで、まあ、この舗装路を行くと5号路になるのかなそれで山頂になるんですかね。いいですね そろそろ見たことのある、えー、建物が見えてきました、まあ、その前にねちょっと自然を見てそれから見慣れた1号路に合流しますもうこれで1号路に合流なんですねでももうこれでもう山頂のねちょっと手前まで来ちゃいましたねはいあの これついたっていうか<笑><あの笑>トイレなんですけど<笑>、はい、あとはあと少しでね山頂ですねあと少しです、うん、見慣れた道ですね高尾山の山頂があと少しで見えてくるはずですこのね段差と坂道はい この一体段差は何なんでしょうね坂道の方を歩いてそろそろ山頂そろそろ山頂あちょっとね景色を見ちゃいますはいこの金網を越えたら山頂ですはい山頂到着でここね景色がいいんでねちょっと景色を見ます八王子国が見えます ヤッホーヤッホーヤッホーレスキューの方がね出動してますね。 山頂のね展望台から富士山は今日も見えませんでした。ということで下山を開始したいと思います。1号路で帰ります。はい薬王院です。薬王院の神社の方にやってきました。 階段を降りると薬王院 で, す、ね、で薬王院の横に精進料理を食べる場所があるみたいです高尾山健康登山の証はい手に入れました。 100円でね、1回反抗してもらえますね。21回貯まると、えー、精進料理が食べられる仕組みになってるそうです。21回ね、貯めたいと思います。サブちゃんの歌ですね。高尾山っていう歌ですね。三密の道ですね。これちょっとね、くぬけもんって書いてあるんで、はい、空から脱出するために、1回くぐります。はい。これでね、 あの苦しい思いをねしないはずですね戻ってきて男坂を下ってます百八つの階段があるって言われていて数えると百八つあるみたいですねタコ杉です これはね、八王子国が見えてます。八王子国の市街地がね、綺麗に見えてます。綺麗ですね。八王子の南口がね、坂だって言われてますけどね、ここから見るとね、そんなの坂にもならないぜっていうぐらい平らに見えますね。左側のお店が三色団子屋さんで、右側がね、八王子国が綺麗に見えるビュースポットです。 で、えー、高尾山駅ですね。で右側にあるのがあの高尾山のビアマウント、あのビアガーデンですね。でえー、入り口がこんな感じになってます。飲み放題ですね、ビール。で結構ね広いんですよ、はいで。何回か行ったことあります。で1号路で帰ります。 はい、一号路をね、少し行くと、えー、コンピラ台を経てって書いてありますね。で、こっちの方に行くと、あの、展望台があります。こっちに行ってもね、あの、同じ一号路に戻ってくることができます。 ここが展望台ですここからね、えー、八王子国が見えるんですね。あの高いね、ビルみたいに見えるところが八王子駅ですね。もやってるんで、少しね霞んで見えますね。まあ、冬の方が綺麗に見えるのかな。また来たいと思います。はい、これがね、1号路ですね。1号路の、はい、あのヘアピンカーブのところですね。 こんなところを歩いて、えー、降りていきますもうあの上の道から下の道にねこんなに、あのー、高低差がありますよ<笑>すごい勾配ですねはい奥の方にね見える階段がねさっきの、あのー、展望台のところに通じる道になってます、まあ、1号路のまま来てもいいんですけどねはいここで合流して1号路になります 1号炉の下の方までやってきました。結構ね、木になんか苔というか草みたいなものが結構まとわりついてる感じですね。はい。これがね、えー、そろそろ麓ですね。石のね、形が違いますねで。人も増えてきました。結構モザイク処理が大変なんで、人あんまり映したくないんですね。 はいふもとに来ましたはいこれでねスタート地点までね戻ってきましたであそこのねもみじ屋に入りたいと思います薬王院のもみじ屋は、えー、なんかさら地になっちゃってましたねなくなってましたで紹介していただいたんでもみじ屋本店に入りますなんでねとろろ汁かっていうとあの天狗がねとろろ汁が大好物らしいんですね なんで、えー、高尾山に来たら、やっぱりとろろそばを食べるとでここのもみじ庵んのとろろは、とろろはですね、あのー、なんか泡立っていて、で、ちょっとね、今まで食べたことがないようなとろろでした、あのー、とろ、とろふわっていうか、泡、泡ふわそんなような味でした、すごいね、美味しいんですよ。あのー このトロロねぜひね食 べ, てみてください食べ終わったので599ミュージアムを通って高尾山口に向かいたいと思います。 おっさんたちだけだとちょっと599ミュージアムは向かないですね。やっぱりファミリーで来ないとですね。ということでいかがだったでしょうか。高尾山のね、6号路の紹介でした。まあ皆さんもね、ぜひ高尾山登ってみてください。ご視聴ありがとうございました。